え、ちょうたーいジャーマーケですさあ、今回ご紹介するバイクはですねこちらになりますはい、こちらですね CBR1000 医薬ブラックバードでございます今回ヤマケン TV ですねブラックバードの初登場になりますイエイはい、ではですねちょっとオーナーさんの方にですね詳しく説明の方を聞いていきたいと思います<笑>ノーで<笑>顔出しノーではい、わかりましたオーナーさんがちょっと NG らしいんであの、これだけじゃ、すいません お願いいたしますはい、こちらブレックバックバードになるんですけどタンクタンクからきましょうはい、タンクですねこちらにホンダのまあステッカーが貼ってあってはい、こちらですねこれなんていうんですかね、このシールみたいな<笑>チンチンチンチン守るやつですよね<笑>これチンチン守るやつですね、チンチン守るやつクラッチはもう純正ですかだと思いますレバーだけ書いてありますレバーだけ書いてあります ね, ますねで、こちらにですね、でっかく CBR1100 スーパーーパラックパードパー、まあ、こんな感じでドーンと書いてありますステップもこうノーマルですねノーマルステップですね、まあ、全体的になんですけどほぼノーマルなバイクになってますねはいじゃあちょっと前のフロントいきまーすはいこちらヘッドライトですねヘッドライトもこちらノーマルになるノ ー, マルノーマルヘッドライトになりますこちらのフロントフェンダーもノーマルですねこちらブレーキなんですけど純正の純正の でこちらタイヤさっき変えられたばかりということで次したんですけど、はい、タイヤを変えてからの鳴らしみたいな感じで今日行われたんですけど、はい、続いてこちらですねマフラーになりまーすこれ純正じゃないですよね こ, 純正ですこちらはメーカ ー, ー 無, 名、ね、無名の無名の無名のマフラーということでなんか貰い物ってお聞きしたんですけどいただいてじあとでちょっと音の方を聞かせてください、はい 結構タイヤ。はじまで使われてます。<笑>攻められるんですか。いや、そんなことないけど、ね、普通です<笑>朝とか行かれます。あ、朝行けるというか、朝でちょっと攻めるみたいな。千百、ね、<笑>って、どうですか。っっリターバイク。最初、最初のバイクだから、ね、ですよね。僕乗ったことないんですけど。 やっぱ全然パワーーーーーーととかかか、うん、もキキキキキャブャャ、ね、ャブャブブブシの方ががででででですすよねね確あははは後期インンジェクククョンこれブラフバードドドロママッックススーでやばか、ね、ああメーター逆車な ん, でーー車 な, んでなるほどーーーーなしで これ乗られてからどのくらいになるの？七 年, 年ぐらい。このブラックバード乗る前は何か乗られてます？いや、だけ通勤用で二百十マジェスティ。マジェスティー。おからのブラックバード。うんですね。あいいですねこれなんか時計も今四時三十三分でわかるんで。<笑>じゃあすみちょっとエンジン指導の方お願、はいかしますか。 はい思いいいいいいいラッッードかかかかか思ととあありりりりりりますすででななねんんんや、楽し楽し楽しけどーんあサーキットとか走られるいやーう全部乗り乗り乗乗ううっていうか山行くときはやっぱ山か<笑> はい、今回はですね、えー、CBR1100 ブラックバードのご紹介になりました。ブラックバード、こんな間近で見たの初めてです。結構、でかいですね、車体。がっチりしてます。僕は CBR400F にしか乗ったことないです。はい。はい、動画最後までご覧いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。ありありありあり、ありアリーベーデルティ